あそうそうそうこここここれがかの有名な正面です ああごうびっくりしかいい<笑>子供い、あれってる<笑>わにあるちっん、これ<笑>あ<ー><笑>うわ すーごい、でかいんだよ、あすんごい大きいんだよ、はいこちらが今日来た有名なジーパイ、あそこの鳥をね、揚げるんですけど、もう普通揚げるだけなんですよね、よくでほら焼いてるんですよあれがうまみの秘密らしいんですよね、どうやら。 すげえーでけんな、マジキンが。めっちゃでけえの、はい。はい、4人で1個。ああ、そう、4人で1個いい よ, よ, よ, よ。もちろん、もちろん。もうついで。あ、もに、二二で半分とかなってこと思て。1個でいいです。これあるんで。ペロじゃねえんだよ。<笑>これ食うでしょこの後。ほら、揚げたのを。こう、タ レ, に つ, けタレにつけて、タレつけてタレつけて、で焼いてるの 切ってはくれないね変えたぞいい早かったね天才が早いね。お店の方だほらめっちゃ並んでるでしょあんなに早い受け渡してこんなになるんだらめちゃめちゃ儲かってるめちゃくちゃ儲かってる食レポ下手くそなのにいいよ食レポ下手くそなのに美味いよ終わいいいんだよもうずっと言ってるけどアイドルは別にねトークも上手くなくていいし食レポ下手くそもいいんよもういいんだよ 食ってくれればいいんだよ。いや、あと生きてて、息してくれてればいい。いもう、単語をすべてこなしてるわ。じゃん。そう、それでいいんだよ。アイドルでも。そうなんだよ。では。ほら、ちょっと顔の横にね。<笑>ほらほら、そうそう。フレッシいいじゃん。え、マジで私、今日は。マジでかい。マジでかい。はい、食べ方が難しい。に。袋 か, からわって出せて。ちょっと切ります。ちょ 真面目さがにじみ出てるないただきますあのあのタレの匂いがしますうんレの甘い、うん、ほーらー、えー、い, いっぱいなって私やん皮やん皮ですかあらあら皮やん鼻かし〜ん赤い口が赤ちゃう口ちっちゃい口が赤ちゃん。これがアイドル<笑>マジアイドルでもこんなちっちゃいじゃなかなかいめんねん笑うマジで アイドルからのダメだし美味しいですお、えー、あのめっちゃ揚げたてだから、うん、ちょっと揚げたてを食べないわ、うん、揚げたてを分厚いんだよほら、うん、すごくない厚みがやばい、うん、いただきますめっちゃタレがうまいタレがうまいやタレ美味しい あ, あ熱いよ え, え, え熱い熱 い, よ熱いんだよって、ね、揚げたてだもん今噛んだら肉汁が出て出て だししままたあうこれ胸胸肉肉ななんでっぱ、はいはい、いいです胸肉ってパサパサすすすすすすよいいいいいっててててパパるるかかめちちゃくちゃくジューシーシ、はい、ごいーすごいすごいでもルもん、うん、らすごい揚げて揚げてしてのかうう1回しか揚げてなかったり焼いてなかったらもっとパサパサなんですよね。うんなんかね いやもう持っただけで熱いじゃん。絶対わかんじゃん。すっごい猫、ね、舌なの。わかります。私もです。なのでこの辺食べた方がちょっと。そうだね。ここ絶対暑いよ、ね。あのやっぱ油が出るからじゃあ。端っこ端っこ行きますちょって。 の最高だねそうなんそうなんですよすごく美味しいうわ。か最近皮だけ食べたからあれだけど皮がめっちゃくちゃうまい皮うまいよね、うん、いやけどすんなよララブだけあるわ、うんうん、うまいうまいこれ普通にうまい いこいつもちょっと味見しますかあーやばいわーってるちょっといただきますね。 ああ。うわーこれ秒ですわ、秒、秒。いや、でも、マジで秒だわ。<笑>いや、このサイズ、4人でもきついなと思ったけど、これ秒だわ。ああ、きついよい。めちゃくちゃ軽い。びっくりする。本当だ。さっき押した時、結構硬いのかな。 だけど、ニュって、ニュって潰れる。エアー感がすごい。いただきます。美味しそう。しっとり。え、すごいね。自分ちょっといいですか二回目、おかわり。<笑> 家庭販売スマフラ分かる、分かるよ、<笑>あのいっぱい入ってる。うん、シュンって沈んで。いい、心地いい感じ、いや、心地いい。マジで、私、本当にシフォンケーキ大好きで、めっちゃ作ってたから、うん、余計になんかす、気になるんですよ、美味しいシフォンケーキ。あ。チーズだね。なんで。<笑>でなんでって感じ。 いや、まじで、硬いのに。え、なんで、硬いけど柔らかいやん。そう。そ何言ってるかわかんないと思うけど、そうい俗に言う。言 う, 反発枕<笑><笑>うん、うまあ。すごい。めっちゃやばい。お肉もあります。え、このコンビやばくない。うん、やばい。あ、もう。うまい。うまいのよ。うまあ、そんなな い, い ちよテントそんな好きじゃないんですよ嫌いどっちかっていと嫌いなんですけどちち で, すでも食べたいっていうぐらい魅力だし実際食べたらうまいってい う,、うん、っていうのは相当すごいじゃないですか、うん、だって踊ってたもんうまいって今「うん」って踊ったら正解ですけど<笑>分かりやすいす、ね、分かりやすいねなんうんこれでちょっと甘いなと思ってそっちに戻ってしょっぱくなって戻ってくればいいんでしょ、うん、もう永遠の役やん バターチャーハン、あそこで終わりちゃって、うん、学習能力は身についている。いや どこ行くの明日確かに9時ぐらいまでに行けばいいんでちょっと遅くしてもいいんでまのあもうガもちょっともごっこ見て15時間で回、ねはい、ってもらってもいいます皆さんお疲れだと思うんでう、ねはい、ちょっとゆっくり寝ましょうかう、ね、今日寝もしてますからみんなそうそうそう今日だ次8時って言った例えば明日8時半じゃねってな、ね、るんねなるっうあっちゃうからねは い, はいということで2日目お疲れ様でしたー you、we'll